こんにちは、黒田和之です今日もごご視聴ありがとうございます、えー、今日はですね、えー、16ビートの上手な叩き方ということですね。16ビートって僕は3種類しかないというふうに思って、ABC タイプですね、えー、こういうタイプ、バスドラがここシンコペーションしないタイプ、でそれに対してこうアプローチノートがついてるタイプ、えー、シンコペーション、8部でシンコペーションするタイプ、それに対してこう次のアプローチノートがついてたり、このスニアに対してのバスドラのアプローチノートがついてたりするタイプ。 まあこういういやつですねで C っていうのが16でシンコペーションするタイプまあこういうアプローチの音がついてるタイプこの3つがすごく、えー、非常に、えーまあ、全部分類するとこうなるっていう風に考えてるんですねでこれを、まあ、両方両手でチキチキもうあダウンアップでできるテンポっていうのは限られてくるので速くなってくると両手で叩きますでその時はもうこう こ, こにハイハット書いてありますが このハイハットは省略してここはスネアだけにして叩きます。なので一番 A の一番の最初のやつは、えー、せーのねこれに対してこの右側のこのアプローチノートバスドラがドドン8部でもいいし。えー いいう風なアププローーチノトがついてるタイプですねこのアプローチノートっていうのは何かと次のバスドラに向かうためのアプローチなので今この A タイプのっていうのを使ってますが B タイプの8分のアプローチえ、こう普天の8分のシンコペーションするタイプ。 みたいなアプローチが考えられてこれ合体させると AC 合体させるとせーの BC 合体させるとまあというふうにえこれは全部 A タイプっていうふうに僕は考えていますで今度はですねえシンコペーションした場合このシンコペーションした場合 そうした場合はアプローチの音はここに入れますなのでここは自由に入れてもらってもいいんですがベース的にはこの8分に対するところにドンドンドンっていうふうにベースラインが弾きがちなのでそうするとこういうバスドラのパターンが成り立つこれはえ長いのでここにアプローチするための音ですなので B はこれに対してここにアプローチノートがいっぱい入れてるやつが。 ううね、C タイプっていうのはこの16ビートをこの16のここに、えー、ジャンプする感じの音が入っててまてね。これね。でそこに対して、まあ、ここの同じようなアプローチの音が入って。っていう形の、えー、ビートですね。 まあ、あとはもう本当に、この、この16のアプローチはスニアでやると、まあ、みたいな、いろいろ変形はできるんですけど、基本はこの3種類って僕は思ってます。で、この C のタイプのここにアプローチノートいろいろ入れると、みたいな感じで、いろいろアプローチノートで変形させていくことができるって感じですね。はい。で、 ここで上手に叩くためには今全部大体こうこういうふうに叩いちゃいましたけど、えー、ハイハットがこう棒読みになっちゃうとすごいこうなんか本当棒読みの16ビートに聞こえちゃうんですよなので一番最初にやるのは例えばえこれにしましょうかこれだとえバスドラのタイミングにハイハットのアクセントを入れる例えばタンン なんかこう歌ってる感じがするし例えばバスラ失敗しちゃってな く, なくなっちゃったとしてもじゃあ基本のリズムは聞こえるじゃないですかなのでこれが最初は僕的にはすごくおすすめなやり方ですね、えー、例えばののこっちの方とかも バスラのところに全部アクセント入れるその方がバスラのタイミングでアクセント入れてるから上と足の関係が非常にこう揃いやすくなるので最初はまず全部これはできるようにしていただきたいなと思いますその次に今度はハイハットがこうは別で進行してる感じ頭にアクセントつけるだけでさっきのこの B のこっちをやってみると ができます全部このやったリズムパターンをこのチキチキチキチキでできるようにしましょうねでそしたら次はどうなるかっていうと、えー、今度は8分音符の裏っ側にアクセントがツクチクツクツクこれで手がこのままで。 そういう感じでまずその、えー、3種類のパターンですねえー、っとこの、えー、バス裏ラのあるところにアクセント頭にアクセント八ブラにアクセントっていうやつでこの123456やってみてでそれができたら今度それをやりながら今度ここのアプローチノート、えー、A に関してはここにもここにもアプローチノート入るんだけどここにアプローチノートをこう ABC もしくは A+, プラス C, B+, プラス C をつけて練習してもらうともうかなりいろんな感じのバリエーションが作れるかなというふうに思っていますなのでこの16ビートの変化と16ビートを上手に叩く方法ですね、えー、これは合わせ方に関してはいろいろやってるんですが、まあ、そちらの方は僕のコミュニティの方とかで教えたりしてるので、まあ、もしえ何かえそういうの知りたいってことがあればメルマガの方でまあ問い合わせとかしてもらうといいかなと思います、えー、なのでよかったらえこういうお役立ち情報 なんかもうメールマガではやってますので、えー、ぜひね。あの是非この機会にメールマガ登録お願いします、えー、今日の話が面白かったっていう方はぜひね。今のタイミングで高評価を押していただけたら嬉しいです。豆、えー、ちゃんもめちゃくちゃ喜ぶと思います。というわけで、えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 じきじきじきじきたかちきじきたかちきじきたかちきじきたかちきじきたかちきじきたかちきじきたかちきじきたかちきじきたかちきじきたかちきじきたたかちきじきたたかじきじきたたかじきじきたたたあじょうず。